出場36校を代表して鳴門高校、河野優子、首相が選手宣線をします。<笑>出場各校の首相が選抜権を持って。 全員です。全しす。<ペー><ペー>